T ー「T さンチのどうも t チのデニどうも今日はもうすぐ受験を控えたみんなを全力で応援したいと思 う, う今受験を前にして不安な気持ちでいっぱいだろでもそんなに気負うなよ。 人生何とでもなる自分を追い込みすぎず健康第一で最後まで諦めずに頑張れ君ならきっとできるというわけで今日は合格規範ルーレットを用意したぞ好きなところで一時停止ボタンを押してみてねさあルーレットを回すぞ見事合格を当てて 最先いいスタートを切ってくれ頑張ってる君なら合格は当てたはずだ時に諸君インフルエンザの予防接種は受けたんだろうな 体調管理もしっかりするんだぞ。全力で応援してるぞ。